エピソードを聞いてください。そうするときっと内容はさらに浸透していきます。最初はゆっくり英語で読みますね。Tom Friedman, in a recent interview with Deloitte, discussed the importance of the passion and curiosity quotients in the future of work.He proposed that in the era of machines, Which matters is not what you know, but what you can accomplish with what you know. Demonstrating enthusiasm and interest will go a long way toward preparing for future employment. Governments must incentivize businesses to provide these chances for lifelong learning. Companies and organizations must establish platforms that allow employees to pay to take these courses. トム・フリードマンは Deloitte 会社とのインタビューでは未来の仕事における情熱と好奇心のシスの重要性について述べています。彼はテクノロジーの時代では何を知っているかではなく知っていることで何を達成できるかが 重要になると提唱しています。情熱と興味を示すことは将来の就職に向けて大きな意味を持ちます。政府は障害学習の機会を提供するよう企業にインセンティブを与えなければいけない。企業や組織は従業員がお金を払って講座を受けられるようなプラットフォームを構築しなければならない。 Employees must form a new social contract with themselves in order to be motivated and take charge. Whatever stage of your career you are in, a lifelong commitment to retraining and re skilling is required, since the settings in which you operate are being molded by the integration of automation. Algorithm, big data, and other technological advances. There are significant qualities of being human that robots cannot yet reproduce. This implies that for the time being, our futures will consist of intricate human machine connections that will both challenge and complement present modes of operation. 従業員が意欲を持って行動するためには自分自身の新しい社会的な契約を結ばなければなりません。なぜなら自動化、アルゴリズム、ビッグデータなどの技術の進歩によりこれから働く環境が形成されていくからです。人間にはロボットでは再現できない能力を持っています。つまり、遠目の間、私たちの未来は現在の行動モードに チャレンジしつつ、またそれを補っていくような人間と機械の複雑なつながりで構成されることになるでしょう。この記事はたくさん難しい専門用語が出ているので、ぜひ紹介部の中の記事のリンクをクリックして、文字を見ながら聞いてください。また書き方もスピーキングのえ話すような英語ではないため、このように書けないんだよな、 とい う, ふうに思わなくても大丈夫ですここからは単語の説明に入りたいと思います。Demonstrate これは見せるということですね。原文読み上げます。Demonstrating enthusiasm and interest will go a long way toward preparing for future employment. 情熱と興味を示すことで未来の雇用 に対して、すごく大事な準備になるということなんですけど Demonstrating, 見せる The next one isIncentivizeIncentive ンンを与えるというのは日本語なんですが英語は Incentive の動詞バージョンがありますのでそれが Incentivize なんです原文読み上げます Governments must incentivize businesses to provide these chances for lifelong learning. でこれはフリートマン、トムフリートマンの考えなんですが、やはりこのように障害学習をしていかなければいけない時代になったので、政府も企業と連携して、企業がもっとこういう機会を従業員に与えられるように、 インセンティブを当たらなきゃいけないと主張しています。NEXT ONE IS Take Charge 原文読み上げます。Employees must form a new social contract with themselves in order to be motivated and take charge.Take Charge は担当する責任を取ることなんですでちなみにこの文章の中に Social Contract というのは出たんですけどでまず パーソナルコン l c o t r a c t を話したいなと思います。それは自分との契約。例えば、50キロ走ったらケーキ1個食べます。それは自分との契約なんですよね。で、社会的な契約っていうのは同じようなニュアンスなんですけど、例えば企業とか組織と契約して自分をモチベートしたり、で、それを作って take charge 実際に責任を取ってこれから学んでいくのか、 いろんなスキルを学んでいって時代とともに前へ進むことということなんですが Take charge 責任を取る担当する The last one is mode M-O-L-D mode 原文の一部だけ読み上げます Since the settings in which you operate are being moded l By the integration of automation. 私たちが活躍している仕事をしている環境は自動化、まあ、機械との自動化の融合などに少しずつ形されているということなんですけど mode というのは本当に形作る形成するという意味ですここは受け身だったので b ン i n moded by という風に使われています何かによって構築されるという時は m o d e という使い方もできますこの単語はビジネス英語だけではなく専門用語がたくさん扱われている英語の記事の中にもよく出てきますので覚えていくと便利です それでは今日のディスカッショントピックに入りたいと思います。The question I have for you is, do you have a lifelong subject that you want to commit to?、えー、あなたには生涯勉強していけるようなトピック、そういう科目は持っていますか ?This can be a really hardcore subject like science, chemistry, business, Or it can be an interest, for example, painting, dancing. で、これは、えーまあ、生涯勉強していくことは、真面目なトピックでもあれば、趣味につられて勉強したいこともありますよね。なので、制限はありません。If you do have a subject that you want to commit to lifelong, please try to form that in English. You can write it first in Japanese and then translate into English. Whatever way you want. そして今日は専門分野に特化した学び方についてお話ししたいと思います。このポッドキャストはまさにビジネス、テクノロジー、そして、まあ、自己啓発もあるんですけど、そのような専門分野に特化した内容を配信しています。専門分野に特化した学び方をすると何がいいのかというと、 具体的なキーワードがすぐインプットされて、仕事をしていく中で自然にアウトプットしていけます。で、普通は、まあ、英会話は確かに I went to watch a movie on the weekend, it was really nice とかそういう日常チャーハンの話なんですけども、専門分野に特化しちゃうと、専門用語が出てきます。比較的に少ないので、キャリアにはすごくアドバンテージがあります。 で、専門分野に特化すると、少し学び方が違うんですよ。専門用語を身につけること、例えばこのようなポッドキャストを聞いたり、私の記事を見たり、あるいは英語機の記事を読んで、単語を吸収していくような学び方と、それをアウトプットしていける場なんです。もし仕事では英語を使うのであれば、自然にアウトプットする場があります。 もしそれがなければ、同じような興味を持っている人を仲間にしてグループを作ったり、あるいはそのようなビジネス英語をコミュニティとする英語のスクールに入った方が良いのです。一回マスターしちゃうと、キャリアとか仕事にはすっごく有利になるので、これは絶対切り札として手に入れてほしいんです。最後まで聞いていただき、誠にありがとうございました。